ええー、こんにちは黒田和之です。今日もご視聴ありがとうございます。えー、今日はですね、えー、テンポ100とか120とかゆったりしたテンポのドラムスローがすごくこう単調になって飽けてしまいますっていうまあ質問がありました。えー、まあよくなりますよね。これぐらいだとこれはずっと同じテンポのし感じでいくので。 まあ、ジャズなので売店に行くっていうのが、まあ、まあ僕何回も言ってると思うんですが3 <音楽>ストローク倍の3ストローク。 来たりすするっていうののがまあ1つのポイント で, すでその時にじゃあフレーズ的にまあ僕がよく使うというかまああのー、多くの人が使うその3拍フレーズってやつですね。これえっ、ー、とハイハット2音をキープして練習したいこれ上級者向けなのでハイハットやないという人はとりあえず声。 あるとやっぱものすごくジャズのスイングハーフのスイングも聞こえて倍のスイングも聞こえるのでこの6拍を、えー、繰り返すという形になって残りの2拍を3連にしてみましたやってみると手順はまあこの手順が一応基本の手順なのでこの手順でやってみたいと思います。 ただこういう感じですねゆっくりやると「たたどた」でここが一緒になる「たどたた」で「どたた」で「たたどた」ここはハイハットから始まって「たどたた」で「どたた」ここは両足一緒です。 ということですねこれをあの練習していくと。まあいろんな場所に移動したりとかしてもらうと。 これだけでもかな例えばーバースだとこれ2回やればなんか十分ドラムソロになるんじゃないですかこうい う, こうシフトチェンジの仕方、た、まあ、自分で書き出してもいいと思うんですけどこれが慣れてくるとまあ好きなとこから始まって3連を好きなとこで混ぜてっていうことができるようになっていくと思うのでこの辺もしよかったら練習してみてくださいこちら の, あの不面の資料こんな大したことないですけど、まあ、メルマガの方を、ね、登録してもらうとこちらえー、まあ ダウンロードできるようにしておきますので、えー、よかったらメールもらう登録の方もお願いします本日は以上になります今日も最後までご視聴ありがとうございました